松茸で一儲けするために秋の山に分け入った僕たちはそこで山の主だという巨大なクマとそれを追う一人のハンターと出会った次回そんなに松茸っておいしいもんなのか一度よく考えてみよう